うわぁでっかいトラック来たー。というわけで今回は、分け合って没にした、旅動画の供養企画です。今いるのは大阪平野の東の果てですね。これから狭い山道に挑みます。生駒トンネルだったかな心霊スポット巡りと、環境破壊パネルの工事現場を繋ぐ道。どっちに行けばいいのか、一瞬わからなくなる。東京もそうだけど、日本の道路って本当にクソ狭いですよね。 そこまでして山を切り開く価値はあるのか、過疎化が叫ばれる地方集落もあるようですが、環境を破壊して作った土地に、経済縮小する中で固執する意味はあるんですかね。ちょっとハラハラしながらサイクリストを抜きます。こんな坂に自転車で挑むなんて、つくづく鉄人ですね。見るからにこの先やばそうな標識をくぐり抜け、センターラインはなくなっていくのだ。ちょうど夜が明け、通勤の時間帯とかぶっている。 毎日この峠を越えるとか、藤原拓かよ、見ろよ、ガードレールが2連装になってるぜ。交通量が多いならトンネルぶち抜けってありますよ、すぐ南に。有料だけど、毎朝通勤で使おう、というのは考えづらいよな、遅刻しそうな時の緊急ラインだろ。リモートワークが一般化する中で、生活費を抑える鍵は都会中だ、とどっかの新聞社が言っていました。でも、 都会に出るためにこんな峠を越えるとか一本しかない国道が大渋滞を起こしているとかそんな地方都市なら車乗るのに地獄を極めるぞおいなんだここ中国の山奥に地元民がアスファルトを敷設したのかすれ違い無理だろ雪なんか降ったら上り側が再発進できるかわかんねえなうわ左の雑草にバンパーが当たってる逆に考えるんだ草に接触する感覚があるところから少し左によれば道路幅を使い切れていると矢実峠の上半分に 差を生やしたような場所ですなぁ。これはプロジェクト D 関西遠征編で、下りは B と、上りはランエボあたりと戦ってほしいですな。なんでランエボばかりなんだ、ゲップが出そうだぜ。上りも下りも、パワーではなく軽さにこだわったセット相手に、最終回レベルの苦戦を強いられろ。警笛鳴らせ、の様式もあるんだよな。鳴らして何になるんだよ。向こうに聞こえてると思えないし、ヘッドライトつけた方がよっぽどいい。なぁ、いつまで登るんだ。私が聞きたい。 こんないきなり飛び込んでくるんですよ。マジ聞きすぎだろ日本のクソ道路インフラ。またいたし、日本にはもっと安全に走れる道路を敷いてほしい。苦労して登った甲斐はあった。景色は素晴らしい。トイレ休憩だけしていこう。暗がり峠だっけな、車系 YouTuber が必ず行くところが、近くにあるらしい。私もリクエストはいただいてますが、ありきたりなところだと、行く気失せちゃうんですよね。眩しいよなぁ、メガネの上から快適に使える、何かいいサングラスないですか トンネルをくぐってからはダウンヒル、奈良県に入っていくぞ。茶畑なんでしょうか異常なほど勾配が険しいところに、茶畑ってあるイメージ、ああ眩しい、幻想的な夜明けだ道路くそだけど、しばらく下ってきて、住宅街を駆け下りる山道、すごい急勾配だ、雨や雪の日の制動距離増加を考えると、こんなに殺人的な下り坂はない、どこに行ってるのか自分でもよく覚えてないけど、確か北の方に、心霊スポットと誰かが適当に行ってる池があるんだよね。 ここなんですよ。松の木も生えてて、松尾芭蕉が一句読んでそうな池でしょう道路が池を分断している、珍しい地形をしているな。昼間だから、池を加工森林という構図が、現実離れした秘境、という世界観を作っているね。奥の方にはボートやお店もあって、地元の人がよく来る、リフレッシュスポットって感じかな。 なんだこの草。太陽光パネルで破壊された分、俺たちは負けねえぞと反もしてますね。環境を気遣いたいなら、太陽光パネルを撤去して、植林するのがいいと思います。このあたりものどかですね、インターネットで口論とかしてなさそうな、平和な人たちが集まっていそうです。私みたいに来ちゃった分を見て判断するんじゃなくて、そもそもそういう活動をしていない感じ。やっぱ YouTuber ってクソだわ。脳機能障害と対人能力が、 波に回復した後だとなおさらな奥の方にあるのはバーベキューの施設でしょうか週末はこういうところで過ごしたいもんですね私はキャンプブームを絶対めんどいだろと一歩離れて見ていますが自然も知らずにネットばっかやってるから鬱になって精神とちくっていくんでしょ病少期に健康的な細菌を体内に取り込めなかった そんな若年層たちよ、社会は厳しいぞ。言うて私も、四六時中下痢ってるような、病床期からの病弱タイプなんですが、死んでたはずの場面で死ななかったからといって、健康体で健やかに生きられるというわけではないようだ。この後どうしてたかな、確か普通に帰ったんですよね。緑が青々としてるのはそのはずだ。だって9月10日あたりが撮影日だもんな。とんかつ定食を食べて帰りました。 サクサクで本当に美味しかったです。サービスエリア飯、割高だが、その場で揚げる系はあまり外れない印象だな。次は豊田市の山奥、国道153号線の脇の旧トンネル区間です。確か、旧伊勢神トンネルっていうんですよね。 WRC のコースにもなってました。名古屋市の平野を渡ってから、江奈京トンネルの向こうの飯田まで、山奥を渡っていける153号、もう新トンネルが整備されていますが、実はそっち側も、手狭なサイズなんですよね。こっち側で間違いなさそうだ。 心霊スポット、覚悟していくぞ。うわぁ、嫌な雰囲気してやがるぜ。幽霊が乗ってくるって言われてるらしいですね。バカじゃねえの。まずその脳内のバカを下ろせよ。うむ、対向車問題なし。トンネル内に障害物見当たらず。路面がガッタガタですね。あと、湿度が高くて単調な明かりの繰り返しでジメジメ。とにかく気味が悪いですよ。山賊に前後を封鎖されたら逃げられないし。お化けなんかどうでもいい。私は人間が怖いですね。なんだ、なんか捨てられてる 適当に踏んだらパンクしそうな穴ぼこがありますね。ここもひでいなおい、どこにタイヤを乗せるか見定めながら、埋まったりパンクしたりしないようにクリアだ。 はぁ、あ、なんとか助かったぜ。お化けよりパンクが怖いよな。あと、大学生同士で深夜に行ったら、道中で居眠り事故を起こしたのを、お化けのせいにする人とかもね。今左側に、民家あったよな。すげえところに住むよな。黒猫山とのトラックも来るんだろうけど、そっちの方が辛そう。そして一気に路面が悪化したよな。例によって雨だし、枝で散らかってるし。おまけに霧も入ってきやがった。なんか左に、ガードレール代わりの岩みたいなの見えない 気味が悪すぎるし走りづらいし何よりもフェンダーが泥だらけになるっつうのさっき集落がどうとか言ったけどこんな道を通らないとたどり着けない先とかやってられないでしょ平均時速は15キロ程度まで落ちる距離の間隔が4倍以上に感じられる高々かか4キロ程度であっても通過するためにどれだけの時間と神経を消費してしまうのかやっと本線に戻ってきましたよ 少し狭いが十分機能する、153号のトンネル。あんなクソごみ地をくねくね回らなくても、アクセル踏んでるだけで山を抜けられるんだ、トンネルっていうのは偉大だぜ。さっき右折した場所に戻ってきて終わり、はぁ、あ、来た分戻らなきゃ。また大きく場面変わりまして、名古屋の北東、瀬戸市の中心部に来ています。ここら辺は、 川を挟んで一方通行になっているんですよねそれが幻想的な景色を生んでいて流していても美しさが味わえる区間です目的地にするような場所なのか知らないけど瀬戸市を抜けるときはこの道を通過したいですねさっきの旧伊勢ミトンネルとは別の日なんだが実はこの日も雨なんだよな天運も健康も安定した収入もないほんとクソみたいというか その化身の人生ですな、ここから先、とあるくねくね国道を通って、しばらく東へと登っていきます。まだ住宅あるんだけど、道も狭いし、カーブも急だし、時間帯によっては交通量多いし、車離れを嘆くような人って、道路混雑で苦しんでるんじゃないのなあね男よ。 霧が出てきたぞ少しは気持ちよく流せると思ったらどうしてこんなことになるんだ乱反射するからハイビームはやめた方がいいっていうがそれでも使った方が見やすいと思いますそして爆光フォグ対向車の目つぶしと途中のアピールにしかなってない迷惑パーツだが役に立つんだろうかリアフォグもそう夜の雨の中央道で使ってる人いるけど迷惑以外になってないんだよな特に厄介なのが片側だけ光るやつな1キロくらい遠くから見るとどうなってるのかわからないんですよね さて、あからさまにオービスありそうな住宅街霧との組み合わせ無駄に神経がすり減っていくそしてここ数日なんか左のまぶたが痙攣するんですよね夜間ドライブでも真っ先に眼球が限界を迎えるし本業もパソコン仕事だから健康な人生とは言えませんな今に始まったことじゃないがな 道が空いてて走りやすいのはいいんですが動画で見るとクッソ単調だし鹿が飛び出してくるし夜は微妙ですなおまけに健康習慣的にもよろしくないし雨との組み合わせは交通事故のリスクも跳ね上げる行ったことのない道に入ってみることにどこに通じているのかも知らないのですが狭い行動一気に上げていくぞ瞬間燃費計の数値は気にするなここで左 山を一つ越えて、ダムの上まで来ました。正体不明な駐車場みたいなのあるし、相変わらず道はわからないし、こんなのばっかだな。ここで対向車か。はい、ダムの上のところに来ました。深夜に来るせいで、何も見えないな。ここも心霊スポットか、飛び降り自殺発生場所なのだろうか。少しだけ東側に進み、今回の旅で目的地とした道の駅へ、木造水車が名物なんですよ。どうせ映らないけど。 おまけ、追い越し車線ずっと走るしエンタ。いつ旅に出てもいるよな。使わないと判断して削除してしまったようで、これが最後です。ドラレコのループ録画から取ってきたので、画質が悪すぎてボツしかもまた雨。レンタカー、スポーツカー、3台乗った日の移動版ですね。はぁ、あ、ここを合流するのか、地獄だな。切れ目を見つけて、ガツンとアクセル踏み込んでいくしかないんだ。法定速度なんて、こんな時間の首都高にはない。発煙筒が置かれてるけど、誰か事故でも起こしたか。 高速降りてきてこのマジ基地合流。は全然見えねえんだけど危なさすぎるだろ。はみ出てるように見えるけど、ギリギリ車線内に収めてますぞ。東京都内に降り立って30秒でこれとか、今日はハードな夜になりそうだ。そしてすぐ U ターンなんだ。おっといきなりここか。 まあ、た奥が見づらいよな。ほんと危ないだろこれ。どのくらい危険かって。軽自動車の加速力じゃ、安全な合流は無理ですね。桜みたいな EV なら大丈夫だと思うが、もっとで出しが遅くてでかくて視界悪い。大型トラックとか普通にいるわけで。運力入れましたが、これは急加速こそ必要。都内でエコモードは無理。こんなにアクセル踏む人たちに混じってたら、カタログ60キロの PHV でも、 38キロあたりまで後続距離落ちそうだな。今目の前のタクシーが、すごいマニューバで右折していきましたね。ここの左折がまた怖いんだよなぁ。雨の深にあって、交通安全的には本当に条件悪いぞ。なんかエンジン切って降りてる。東京の民度は知らないが、都心部だから土地代高くていい。そうだとは考えづらいよなぁ。ちょっとだけ狭い道を走りまして、最初に借りるは初代86、近くのコインパーキングへ。あの例の、車内にみかんがあったやつな。 さてスープラのある大館山エリアへ向け再出発です。狭い道を抜けていくようですね。首都高で速度違反するより、こっちで40キロ出す方がよっぽど危ない。法定速度なんか、下道は危なさすぎて守ってられないし、高速道路じゃ遅すぎて守っていられない。一瞬だけ公園のトイレを借りてきました。タクシーがビュンビュン通る中に混じり、東へと向かいますよ。路中があるし右折巻がいるし、 たちの速度が速いしカオスですね右から入ってきたタクシーなんかフラフラで危ないぞ第一車線なんか路中ばっかで使いもんにならねえバス専用表記もあるし左折直前に入るもんだぜ車同士の距離感がむちゃくちゃその高軌道はベトナムのバイクを思わせるというかジャパンタクシー多いなこれ全部人間が動かしてるのかよカオスな大通りに混じって右折 日本車にまみれ、日本の人にいながら、日本って感じがしないですね。また車線幅が狭く、路中が多い道に入ったが、なんだこれ、はみ出しながら走るのが一般的なのか。そんなこと問いただす人は、多分交通の流れを塞ぐ、迷惑な運転をしてることでしょう。 さあ、ここら辺で左折だ。スープラの帰りと同じ道ですね。いやぁ、狭いこと狭いこと。そして車のラインナップな。ベンツにアウディにポルシェに G クラス。おまけにテスラまで止まってますよ。まさか、ここら辺が自宅なのはい、さっと止めてスープラ行ってきます。このプリウス、小回りは効くけど前後長長いからね。慎重に抜けながら、公共回るように、渋谷から秋葉原へ向かうよ。今回一番の大移動だね。ちょっと、左からベンツ来てるよ。は お前ら何してるんだよ。ベンツの方もスピード出しすぎですね。流れから飛び出すなら自己責任ですよ。運転することに必死で、東京都内の観光とか、そんなボケたことしてる余裕がない。前の方の路中や横断ざるだけじゃなくて、後ろの車の動向も見ておかないと、ウインカーだそうが、さっきみたいに接触だ。なんだこれ、ショートカット高架線みたいなのあるぞ。どういうつもりなんだ、金あるよなぁ。カーナビには表気がなかった。 二次元平面図では、東京には通用しないというわけだ。ここもまた変則的な左折だよなぁ。前のタクシーは歩行者確認してたのかコーナリングスピードが速すぎる。こんな時代に道を覚える必要性は疑問だが、カーナビだのみじゃ不十分なんだ。その場で進路を定めるためには。長い道のりに感じましたが、まあ渋滞なき深夜にタクシーに混じれば、東京と横断は楽だよね。手頃な駐車場を見繕っておいたので、このまま Z を借りに行きましょう。は狭くね これ駐車場として作られた施設じゃないな。空きスペースを強引に、コインパーキングとして整備しただけだ。というわけで PC 内のデータを一通り使い切ったので、ここら辺で動画は終了かな。ここのパーキングエリア、すごく独特な形状してますよね。料金所出口にいきなり置くなんて、実に東京都内らしい。駐車マスも少ないし、長居できるのは実質エビナが最後ですな。はぁ、あ、この後はどうしようか。京都にレンタカーの、レボーグでも借りに行こうか。はい、ご視聴ありがとうございました。